今回は「ガンダムマーク2」制作のパート66になりますそれではご覧ください今回はこちらのパーツからやっていきますまずは全体にヤスリをかけていきます このパーツではこれだけをやる感じにしましたそれでは筋彫りしていきます。 パリを取ったら、傷と引ケを処理して完成です。とりあえず、 こんな感じになりました。続いてこちらのパーツをやっていきます。まずは全体にヤスリをかけていきます。ここにエッチングパーツを付けたいので平らにしていきます。 今回はこちらの 6mm のものを使っていきます外周部分だけを使いたいので内側は切り取っていきます 針を取っておきます外周の位置を知るために一度仮付けをしていきます。 外周の位置を出していきます。位置が出たので、外してまた加工していきます。まずは、仮付けでついた瞬着を取っていきます。 最終に合わせて縁を斜めに削っていきます。あり合わせのものでやってますが、エッチングパーツの方も曲げておきました。ヤスリや引っ張てを駆使して最終調整をしていきます。 調整が終わったので接着していきます。 こうしてできたのがこちらになります。最初はただ上から貼るだけのつもりだったんですがそれだと違和感があったので少し変化をつけようと思いやったんですがこれがなかなかに大変な作業でした。